嬉しいねイタズラはいけませんよ運命の彼女と出会う「ガールフレンド」「カッコ仮」はアメーバで私の気持ち抜け取ってくださいあなたがそう望むなら急に言われたら。 してくださいいど待ってたよ女子く君。